こんにちは、カニクロです。今回は、まずは最初の第一歩を踏み出そうという、そういう内容の動画です。今まで YouTube の始め方の講座を3回行い、ジャンルを決めて、ターゲットを絞ってブランディングするっていうところまでご紹介しました。こんな感じで YouTube を始めるにあたって、いろんなことを考えるっていう、ここも大事なんですが、 一番大事なのはまずは最初の第一歩、録画して YouTube を投稿するっていうそういう行動に移るのが意外とハードルが高いです。人は新しいことを始めるのにその第一歩を踏み出すハードルは結構高くて良くも悪くも今までの生活習慣を変えるっていうのがまずは難しいです。よく居酒屋で聞くような話で。 将来の夢をいろいろ熱く語るんですが、いろいろ語り尽くした後、途中から、でもね、やっぱりよくよく考えたら、時間がないとか、忙しいとか、お金がないみたいな、もう夢を語った後、結局でもね、て終わってしまうような会話、よくあります。それぐらい、やった方がいいっていうことが分かってても、 その第一歩を踏み出すっていうのは何かと言い訳があって新しい第一歩を踏み出すっていうのが難しいっていうことが多いです YouTube も例えば私顔出し動画やっていますが顔出し動画投稿するっていうのは最初勇気がいるかもしれませんその第一歩を勇気を出して踏み出してしまえば物理の感性の法則と一緒で 一旦、物体がが動き始めたら転がり続けていく、そういう感性の法則が働くようになるので楽に今度続けていくことができるようになりますその第一歩のハードルを超えるための第一歩の進め方について今回ご紹介しますその第一歩を踏み出すコツとしてはハードルを下げるっていう方法が一番やりやすいと思います まずは簡単なところから手をつけるっていうことなんですけど、例えば顔出し動画に抵抗がある方は、まずは顔出ししない動画を作ってみるということです。やってるうちにまた考え方変わるかもしれませんが、まずはカードルを下げて顔出ししない動画を作ってみるっていうことも第一歩の大きなステップだと思います。顔出ししない動画の第一歩は、 キーノートやパワーポイントなどのプレゼンソフトで伝えたい内容を書いていくっていうのが第一歩です。キーノートやパワーポイントは顔なし動画をするのにとっても便利なソフトですが、そのキーノートやパワーポイントが用意できない場合は、さらにハードルを下げて、ワープロやペイントソフトで伝えたい内容を書いていくっていうのでもいいと思います。まず最初の第一歩として、 構成を考えて書いていくことができれば、あとは iPhone やスマートフォンで録音していくっていうことになりますが、まずは第一歩、構成を考えて書いてみてください。また、顔なし動画に抵抗のない方は、まず第一歩目としては、伝えたい内容の原稿を書いていくっていうことになります。私自身、今、 もう動画の投稿千本近くやってるので、正直全く台本を書かずに考えたことを喋っていますが、最初、第一歩としては、原稿を書くっていうのが一番ハードルを下げれて伝えやすいと思いますので、まず初めて動画をアップされる方は、原稿を書いてみるっていうのがすごいいい方法だと思います。その原稿が書けたら、 顔出し動画可能な方は、スマートフォンで動画を録画してみるっていうのが、その次のステップになります。今までやったことのない第一歩を踏み出すのは、皆さん勇気が必要です。YouTube 動画を始める場合は、まずはいきなり録画するんじゃなくて、まず伝えたい内容を書いていくっていうのが、第一歩だと思いますし、そこが進めれば、 なんとか次に進んでいくと思いますので、まずは自分が抵抗があること、ハードルを下げて次に進んでみてください。こんな感じで YouTube 動画の始め方の動画を上げていますが、いよいよ次回からは具体的な実践をお伝えしていきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは